男踊りの方あと3名と、踊りもう1名、出てきてください。 はいでえー、舞台踊りの方をご覧いただいて男性と女性で踊り方がまるっきり違うことを、えー、見ていただいたかと思うんですが男踊りの方でもちょうと一ち、えー、それぞれあるんですが、えー、基本は変わりませんなので、えー、まず男踊りの基本の踊りから、えー、ご紹介していきたいと思いますでは男踊りの方もう少し前に出てください はい、まず踊りの基本の姿勢として、えー、肩幅で足を開いていただいて腰をそのまままっすぐ下に下ろす感じですね少し前傾になります、えー、この形を作っていただいた後と両手万歳ですお上げてくださいはいこれが基本の構えの状態ですね構えの状態から、えー、右手と右足を同時に前に出す、はい、前に出してください はい、で、えー、この出した足と手を戻すはい今度左足と左手ですねはい出してくださいはいこれで右と左の基本的な動きですこれを順番に交互にやっていくことによって前に進んだり後ろに下がったり横に移動したりできるようになってきます、はい、じゃあ構えの姿勢になってください えー、踊りの方、基本的に一二一二のリズムで踊っていきます。はい、ではやっていきます。はい、一二一二一二一二一二一二一二一二一二。はい、ありがとうございます。これが男性の基本的な踊りになってきます。 次、女性ですね。女踊りです。えー、下駄履いていて、非常に辛い踊りなんですけど、男性の方でももしご興味あれば、真似してみてください。はい、じゃあ女性は肩幅には開かず、そのまんま、えつ、ー、ま先立ちですね。で、少し前傾姿勢になります。はい、この状態で、手を万歳です。 はい、男性と同じで、右手と右足を前に出す。はい、戻して、今度左手と左足を前に出す。はい、男性と同じようにこれを繰り返していきます。はい、じゃあ行きます。せーの。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、はい、ありがとうございます。 後ろにいます鳴り物ですねこの音に合わせていきますまず、えー、鳴り物の基本ですね踊りもこの音に合わせて踊ってます金です金が全部の指を取っている指揮者ですね金が速くなれば踊りも速くなるし金がゆっくりになれば踊りもゆっくりになりますはい、じゃあ金お願いします 一二一二一二一二一二一二一二一二一二一二はいこれが鐘の音ですああの拍手の方してあげてくださいありがとうございますはい次に、えー、大太鼓行いきましょうか、えー、踊りの方に浴衣をつけてくれます。 入ることによって出てきます<笑>はい、ありがとうございます<笑>じゃあ次はリズ ム, リズムじゃなくて、えっと、メロディーのある難しい方のパートに入っていきます上から行きましょう<笑> しお願いします次これ阿波踊りの音表現するときによく「ちゃんかちゃんかちゃんかちゃんか」っていう方いらっしゃるんですがこの音ですね「参ャンセン」です。 それですが、これが基本的な鳴り物の構成になります。じゃあ、えー、成り物を全部合わせて、えー、ちょっと踊りの方なしで鳴り物に集中してご覧いただきたいと思います。